福 島, 福島第一原発事故で原発の安全神話は完全に崩壊しひとたびの大事故は重点的防災範囲とされる半径8から10キロメートルをはるかに超えて地域を崩壊させることが明らかになりました仙台原発で大事故を起これば宮崎県は壊滅的被害を避けられません えっと私は千葉県千葉市に住んでおりました古田陽子と申します。あの今回の地震とまあ原発事故の放射能を理由にあの宮崎とか九州に来られたという方、よかったら手を挙げていただけませんか。えっとこれだけの数じゃすいません。見てもらっていいですか。はい、今何で手を挙げているかわかりました。 聞いてましたまあちゃんとお話聞い て, てくださいね。<笑>あの結構勇気を出しています。はいはい。あのえー、のいえいえあの三月十一日の福島原発事故が理由で宮崎のあの避 難, あ, の避 難, あ, の避難あるいはまあ移住避難を含めた移住をささってる方が今手を挙げてくださっています。私も畑を耕していたんですけど、それがすべて食べれなくなって逃げてきました。えー、放射能の数値がとても高いので。 えー、妻と2人で、えー、自分の故郷を離れて、これからはもう本当にストップしていかないと、日本中が住めない国になってしまうっていう想像をしたことはあるんでしょうかっていう質問をしたいと思います。 Der Havarie im japanischen AKW Fukushima Daiichi evakuierten zehntausende Menschen aus den verseuchten Gebieten. Dieser Film stellt ein Netzwerk von freiwilligen Fukushima-Flüchtlingen vor, die in Miyazaki, im Süden von Japan, weit entfernt von ihrer Heimat, ein neues Leben begonnen haben. また今まで気き上げてきたものを全てを失まるで国内難民のように。Die freiwilligen Flüchtlinge bekommen keine Unterstützung von der japanischen Regierung. Auch finden sie oft wenig Verständnis für ihre Furcht vor der nuklearen Verseuchung in ihren Familien und im sozialen Umfeld. Ich traf mich mit s a t s a Mutter und Aktivistin aus Fukushima und Expertin auf dem Gebiet der SuperGAU Flüchtlinge. Ich die Kinder in diesem habe Ich das Mal, dass Fall verabschieden. habe das Mal, dass verabschieden. erste sind. erste wollte nur um 川端町の議員さんだとかあと県議会議員の方にも話をしたんですけれどもその時に言われたのが、えー、とまず一つショックだったのはがん、えー、は医学が発達したら治すことができる病気なので心配ないよとそれよりも経済が立ち行かなることの方が大変なことになるというふうに言われたんですね。避難をあの呼びかけている私たちは 実は行政とかあと、えー、経済界の人たちからは、うん、本当にあの不安を煽っている市民というふうに見られているくらいなので、えー、本当に避難やあの移住保養の話をするっていうのはすごい厳しい状況です。国が定めた避難区域というのが、えー、原発第一原発から 20キロ県内のところここのところが避難区域に定められましたその後に計画的避難区域というところが定められたのがこの飯舘村と川俣町の一部が計画的避難区域というところですそれ以外のこの緑のところと水色のところブルーのところの多くの地域は、えー、と20ミリ以下なので避難をする必要がないとい う, ふう 国の判断です。で、この黄色いところもあの放射能 の, の汚染地帯になっているので、東日本はほとんど汚染地帯にもうなってしまっているという状況になっています。と、20キロ圏内の人と計画的避難区域の人たちは国から保証が出て避難をしていますが、それ以外の方たち自主避難の方たちは国からの保証は。 えー、と基本的にありません、えー、と自分の子どもを避難させるっていうことに関して家族の中で意見が分かれてしまうというケースがかなり多くて、えー、夫婦であっても意見が違う。 あと親と子供が違うということでなかなかそこがあの避難が進められない状況です。もしくはもうすでに離婚をしてしまったという人も私の周りにも何人かいます。あの避難の必要性を感じている人の方があの割合的には少ないと思います。自分の子供のために自主避難を決めたお母さんたちとても勇気があると思います。家族が。 一時的には離れ離れになってしまっても子どもの将来長い将来のためにはそれはきっと後で振り返ったときにあの決断は正しかったねっていうふうに私はなると思っています 1200km von Fukushima entfernt liegt Miyazaki。Hier leben mehrere hundert Familien, die wegen dem s u p e r g a freiwillig ihre Heimat verlassen haben。 Sie treffen sich regelmäßig, um sich zu Themen wie Kindererziehung, ihre neuen und alten Heimat und Neuigkeiten aus dem Atomdorf auszutauschen. Sie alle teilen ein ähnliches Schicksal und haben ergreifende Geschichten zu erzählen. Die Wohnung, in -Geschichte. Ich habe eine große e r f h r u n g Ich a n e große e r f u n g h a b e i n e große Erfahrung. Ich habe eine große e r a h r u n 子供たちを外で遊ばるっていうことがとても怖くなってしまって仕事も全部やめてじゃあ宮崎に帰ろうっていうふになって。Das ist Frau Kitana, Mutter von drei kleinen Mädchen. Nach dem SuperGAU ist sie alleine mit ihren Kindern nach Miyazaki geflohen. Ihr Mann blieb in Tokio. Er war eben zu Besuch und direkt vor dem heutigen Treffen hatte sie ihn zu einem weiteren traurigen Abschied zum Flughafen gebracht. 東京の町田にいたので、あの自ら放射の物質が出たということで、水を買いに回ってたりとかで、全然あの、<笑>あまり気をつけずに生活を、3 <笑>人の子供 を, をに食べさせることだけが精一杯で生活をしててあの、もしかしてこれはまずいんではないかって気がつき始めたのが、本当にもう5月ぐらいになってからで。 この子もずっと外に出してあの5月以降は出してなかったんですけれどもその中で子育てにしていくのはしんどいということであの私自身は東京から出たいというふうに常々、ね、主人の方には言ってましたただあの2人は私立の小学校に入れていたり家もあの、まあ、まだ建てたばっかり まだ5年経ってない時だったので、主人としてはこちらになかなか出てくるというのは、全てを本当に捨てて出てこなきゃいけない状態だったので、なかなか許してくれずにいたんですが、もう。なかなか許してくれずにいたんですが、もう。なかなか許してくれずにいたんですが、もう。なかなか許してくれずにいたんですが、もう。なんだか。 f r a u k a w a k a m i l e b t e m i t d e r f a m i l i e i h r e s m a n n e s Ich a i c h n m e so g e t i a b e m i i c h m e t g e a b e m i i c h m e r so g t e f ü h l t h i m r so g f ü h l t h a e i n t m e r s t g a e c h n t m e r s t g h l t a c h n e r h l t i a b e i i m a t o m k r a f t w e r k k a m s i e o f t n a c h m i y a z a k i wo s Ich i h r e l t e r n h a u s b e f i n d e t Ihr Mann und ihre Schwiegereltern hielten die Lage jedoch für ungefährlich. Es war ein harter Kampf für Frau Kawakami, Verständnis für ihren Entschluss zu erhalten. Ihr Kind in Miyazaki, weit entfernt von der Katastrophe, zur Welt zu bringen. 本当にこの方々にやってよかったなっいうのここに避難しているお母さんたちは私の認識の中で原発の知識のあるお母さんたちだと思ってます。いっぱいお金その原発の周りに回ってますからそちら選んでるという言葉は私は間違いだと思ってます。 命をみんな選ぶべきだと思ってます私はこのウミガメ会を知ったきっかけは、まあえー、宮下さんの関係私は、まあ、カトリック教会の神父でこの教会で宮下さんの話を聞いた後でここに100人以上の何て言うんですかそこから避難しているお母さんたちがいると話を聞いてじゃあこの教会どうぞ自分たちの集まりのために自由で使ってください。 その時、あの、福岡のサウンドデモ、原発、脱原発のサウンドデモに行く。宮崎から福岡へ飛ばしの中で、あの、古田さんと出会って、で、その時、こう、宮島さんとか、サシャもいたんですけれども。<笑>バスの中、太鼓叩いてもいいですか。いいですよ。うん。 その19日に仙台を離れて帰りたいと思いながらもだんだん原発の悪い情報が後から後からちょっとずつちょっとずつ出てくるのであのなかなか帰る機会がなくてもうしばらく宮崎に住みたいなと思って今宮崎にいますで今日本当にこれは小さな一歩だけれども私も息子も初めてデモに来ることができて。 やっと何か自分で言えたなって思うし、これからもう言うだけじゃなくて、もっといろいろやっていかなきゃいけない、それを思いました。 しかも周りにはそういう被災者の人がいないと思ってたらその時ヒロミさん古田さんが小学校1年生の男の子を連れてバスに乗ってきてでその時あの話をしたら全く同じ状況で放射能を心配して東日本から宮崎に身寄りがな何もあの誰もいないのに来てで男の子を持っていてっていうことで同じだねっていうこと で, でそれがきっかけでこの会が始まりました今3歳の息子がいてそこの幼稚園に。 すてこすこはとととととにになここ あのカトリック教会を経営している幼稚園、まあ、子どもたちが入っている77人ですこの幼稚園の特色特徴っていうものは心の教育で幼稚園にその放射線を測るえいつも2 4時間放射線を測る機械が置いてます そうですね。食べ物とかっと工程なんかも今はあの放射能の検査をしてくれて、あの避難してきた自分としてはすごく安心して子供を通わせることができるというのがあります。すごいなんていうんですか、プロが使っている機械ですよ。これです。いつもここに置いてます。いつもチカチカしてと動いてます。で今ゼロゼロ八っていうことは。 まあ低いですね、これが普通ですけれども、ままあ万が一のため置いてます、はい、幼稚園に来たら、たくさんお母さんがいると、またウミガメの卵の活動を通して、すごく自分でも信じられないぐらいたくさんの人と知り合いになれたので、うん、宮崎来てよかったなと思っています。自然が豊かだだしししし食べ物美味しいと安全だしそして ここは多分沖縄都会から一番離れてるところですから案外に東京の人たちみんなこちらの方に好むんですよ旦那さんがまだ仙台にはい仙台に残っていますで今日もあの本当は来てほしかったんですけれども月に一度はあの仙台から宮崎に 会いに来てくれるんですが、えー、と退職してからだったら宮崎で暮らしたいとは言ってるんですが例えば今仕事を辞めてとかそういうふうには考えてはいないようになので。 今日はですね、いつもあの大人が話をして子どもはあっちで遊んでる際だったんですけど今日は子どもたちを中心に、えっと、自分たちでおにぎりを作っておにぎりパーティーをしますその後、えー、歌のプレゼントとかダンスのプレゼント絵本の読み聞かせなど子どもが楽しめるプログラムをいろいろ準備してますのでお楽しみに。 「かもしれない」 とっても楽しかったですお<笑>、ね、おにぎりの、ね、もともとは埼玉、ね、ああ、いつ宮崎へ来ましたか、えー、と今年の1月からです、うん、放射能の恐れとかあったんですか、はい、もちろんありました、うんはあ、でもこっちの方は子供たちもなんとか外に出せるので安心してますバイバイバイバイ Hiromi Furuta ist die Hauptorganisatorin und Sprecherin von i m i g a m e no t a m a g o Nach der Fukushima-Katastrophe evakuierte sie mit ihrem sechsjährigen Sohn aus ihrer Heimatstadt Chiba und landete nach einer langen Odyssee in Miyazaki, wo sie zunächst niemanden kannte. でやっぱりその気持ちの分かち合える人が誰もいないっていう孤独と閉塞感から自分の笑顔が日々なくなっていくことに気がついてあ子供にこんな顔を見せるために避難してきたんだったら意味がないなと思ってでこういう会を立ち上げたいと思って今はもうすごいもう日々こう問い合わせとかあの連絡があって多分120家族ぐらい宮崎でつながって